このイベントに勝るとも劣らない人間デッキアップイベントを今から開催したいと思いますのでどうぞ皆さんご覧ください大きな拍手をお願いいたします さあ先ほど全高 10m の98式 AV イングラムのデッキアップを開催しましたさあそれに勝るとも劣らない人間デッキアップのコーナーをただいまよりお送りしたいと思いますさあ一体何が起こるんでしょうか何が起こるかは僕も分かっておりませんさあ本日一生懸命頑張ってきたスタッフによります人間デッキアップを今からお送りしたいと思います皆さんカメラのご用意動画のご用意をお願いいたします<笑> さあそれではカウントダウンをしたいと思います皆様5秒前から参ります一緒にカウントダウンくださいいきますよ54321ゼロ<笑> なんということでしょう先ほどのイングラムのデッキアップと全く再現した人間デッキアップでございます<笑>さあイングラムを超える歩く人間デッキアップただいまお送りしておりますさあ皆様この現実受け入れていただきたいと思います さあ、この人間デッキアップ、拍手<笑>ご覧いただけましたでしょうか、お気づきの方もおられると思いますが、このイングラムのデッキアップと、全く同じ、忠実に再現した一寸の狂いもない人間デッキアップをお送りさせていただきました、もう一度大きな拍手をお願いいたします。 本日朝11時から4回のデッキアップイベントを頑張ってきました特殊理科の整備班の皆様でございます今日の頑張りの疲れが出たんでしょうかねさあ皆様お預か待ち頑張っていただきましたお楽しみいただけましたでしょうか人間デッキアップのコーナーでございました